寒っはい皆さんこんこにちははですい、ということで今日はねレナ、ね、のお母さんの誕生日ですと<音声>いうことで朝ごはんをねちょっと今買いに行ってます誕生日の朝っていうことでね<音声>ババリアの伝統的な郷土料理白 ソーセージをね、ちょっとね、買いに行きます。ということでね、今スーパーにやってきました。まあ、今日誕生日なんで、塩ソーセージ買って、まあ、馬場屋のね、朝ごはんってどんなもんだよっていうのをね、紹介しつつ。ということで、今。スーパーです。レナのね。街。行きます。ちなみにここがね、ドイツのスーパーマーケットの。 生肉コーナーですね。でかくないまずソーセまずソーセージソーセージ、ね、<笑>ソーセー ジ, ーセージ<笑>これが白ソーセージです<笑>で、ちなみにねこのハムとか<笑>もう本格的なハムとかチーズとかねいろんな種類売ってます。 ゲットしました。あとは何かいるの？ピクルス。ピクルスだらけだ。すご。ピクルスの種類やっぱ。これ全部ピクルスですよ皆さん。日本じゃ考えられないねこの種類。すごい田舎でちっちゃい村なんだけど。 ひどいこと言わない で, す本当のことです別に田舎でちっちゃい村って別に悪口じゃないからねでドイツのレジってこういう感じでこういうベルトコンベアにね自分でこう乗っけてでレジのところまでね並んで最後生産するって感じですドイツ人で買い物に来てこれ持ってない人はもうほとんどいない ドイツ人はすごいリサイクルとかエコに関心が強くてなのでもうこういうのは絶対持ってます美味しい有名なパンプレッツェルこれですねプレッツェルを買いますちょっとね固めのパンなんだけど塩がね上にトッピングされててすごい美味しいですでねちなみにねドイツって世界一パンの種類が多い国なのって えドイツに来てからいろんなパン食べてるけどめちゃめちゃ美味しいパン本当ドイツに来たらねパンいろいろ食べてみてくださいみんなも超うまいです比較的ね日本と比べると硬めのパンが多いですね<笑>はいということで今ね買い物たんですということで今からね家帰ってこのね白ソーセージあの沸騰させて温めなきゃ食べれないので白ソーセージを料理してママを起こして 朝ごはんですドイツの朝ごはんは白ソーセージだけじゃなくてパンとか卵とか、ま、ハムとかいろい ろ, いろいろいろい ろ, いろ白ソーセージと白ビール朝からビールを飲みます、まあ、典型的な、ね、ドイツのイメージだと思います朝からビールーでちなみにねレナの住んでる村の様子はこんな感じです、まあ、これ一部なんで全然伝わりきらないですけども青が多い 緑が多いね青が多いってどういうこと空ののこと言ってんのかな日本は青と緑が同じことって聞いたんだけど違う信号だけ青だからね確かにこれはねややこしいよね日本ってなんか色の表現とかさ下なのか豊かって言っていいのか分かんないけど<笑>だって信号の色絶対ね緑なの、ね、青って言っちゃうからねで確かねレナのね家のね裏にね牧場みたいなのがあって あるよね、広い牧場…おこっちかそんなこんなでもね、家ついちゃいましたというわけで、白ソーセージ料理します鷹が料理するの料理を見ますははただいま見てください、みんなさっき買った白ソーセージですあ全部くっついてるやんお漫画やん漫画の世界や<笑> で、このホワイトソーセーセジ、白ソーセージを今から温めていきます。白ソーセージをお湯の中に投入していきます。何分かな何分かな t 分か I don't know. <laughs> <laughs> <It's warm. laughs> ?German people don't know how to make. What? Okay, Vice Forest. No, you see,、it. you have to be.You have to always check.Yes.You、so、should not boil.、Right. Not. 家にカットマシンがあるってすごいよねなんかこんな本格的まあ今ねパンをカットしてますじゃトースタースはいということで熱熱熱熱熱熱熱はいということで白ソーセージ出来上がりましたまあ基本的にね温めるだけなんで 何もね、調理とかいうそういう難しいことじゃないんですけどちなみにねこの白ソーセージ何からできてるかっていうと子牛のお肉と豚の背脂とあとはバジルこのちょっとちっちゃく緑でプチプチしてるのはバジルですその3つを基本的に混ぜて作りますそれが白ソーセージでレナがさっき教えてくれたんだけど11時までしか食べれないそういうループ 朝の11時までに白ソーセージは食べないといけない冷凍ができなかった昔の時代はもう11時まで食べないと腐っちゃうとそうそう朝作ってすぐに食べるそれが伝統的なババリアの朝ごはんというわけですそういえば、食べましょうお腹空いた OK! <笑><笑><ケ><笑> はいということで朝ごはんの準備完了ですざっとこんな感じすごいね種類が多いですねちょっとざっと紹介していきますドイツのババリアのパンプレッツェルトマトカブハムあとはチーズもありますで卵と白ソーセージあとはフルーツスイカあとはプレッツェル以外のパン お茶、コーヒー、そして白ビール。そんな感じです。ドイツの朝ごはんのラインナップです。食はい。白ソーセージの食べ方をね、レナが教えてくれます。はい。えっと皮が食べれないから。そうなんだよね。白ソーセージで皮が食べれないんだよ。 手で一番取りやすいから手で皮をむいてあげるんだよねかな日本人のソーセージの概念をちょっとね超えてきますよね皮と一緒にパリパリで食べるっていうのが<笑>日本人のソーセージの食べ方なんだけど<笑>私は結構下手だよ<笑>パパが今下手だなっつったな<笑>はいうわめっちゃ綺麗にむけた<笑>はいなのでねこの白ソーセージ は, はーパリパリの食感ではないです どちらかというとグニュグニュグニョグニョの食感であの日本人の人はねあんまり食感をね好まないかもしれない日本人のソーセージのイメージはパリパリっていうねシャウエッセンとかのイメージだから、はい、でこのソーセージはそのまま食べるんじゃなくてこのねこれマスタードをつけますうまいっすかというわけでグーテンナペティッチ グッドナペティおいおいおいおいおいおいママ向いてないよえママは何皮と一緒に食べてんのあ、そういう人もわお皮ごと食べる人もいますこれパパは向いてるねだからママだけ向いてないまあ個人の自由です自分が美味しいと思う食べ方で食べましょう バイバー イ, ロングタイーーオフェンブルクっていう町の、ねね、中心からめっちゃ綺れ見てこれすごくない色めっちゃ泣きやみました 残念ながらミラーはレナのことが好きじゃないです。かわいそうに<笑>